いえ、ね、おっ来 た, また来ました来ました来ましたいったでいいなた来たおいえはい。 ちょっと簡単にあの、うん、5分ぐらい自己紹介スライドの話をするとありがとうございます。はいはい、画面共有が必要であれば、はい、はい、画面共有しましたはい。近況報告と相談事ですと。で、すごいざっくりした近況相談事はあの大企業で新規事業を試したいけどどうやればいいか困ってるという人がすごく多いですと。で、なんか役に立ちたいなというふうに思っていますと。で、もう1個は中小企業の2代目とかでこのままいくと 多分伸びてはいかないんだけどどうしようみたいなことが、えー、と困ってる人がいっぱいいますとで何か役に立ちたいですとで、うん、僕は、えー、とそこに対してビジネススクールの先生をして仕事と別の場所にコミュニティを作ると何か役立つと思いますというアドバイスをしていますとでそこは多分その、えー、とローンディールであるとかあと関さんが普段やっておられることにすごい機械気がしてるので、うん、そこの話をしていくといいなというのが、まあ、ざっくりした全体像ですと。 で、なんでこんなこと考えているかというと、ちょっと経歴はどうでもいいや。えっ、ー、と、僕今、その、1個目がまず、水機サイエンスの社員をフルタイムでやってますと。で、月給をもらっていますと。で、ここでやってるお仕事は、あの、世界中いろんな国を飛び回って、あの、新しいオープンソースハードウェアを見つけては、あの、CVC みたいにちょっとこっちから投資したりとか、あと輸出入したりとか、共同開発やったりとかをしてますと。で、これは、まあ、楽しいし、あの、いろんなメーカーフェアを、えー、と会社のお金で行けるし、 あの大好きなのでずっとと続けるつもりりではありますとでただこれはまあ何ていうか企業なのであの全部を僕がコントロールしてるわけでは全然なくてあの要は、えー、と今日のメインの話には多分あんま入ってこないだろうとは思っていますとで真ん中の部分が多分メインの話になってくると思うんですけどあの早稲田ビジネススクールっていう、まあ、要は早稲田ですよね早稲田大学の社会人 MBA 向けスクールで、えー、と先生をやっていますとあと研究員をやっていますとでここでやってるお仕事はそれなりに お金にはあんまりなんないんだけどまあ楽しくてあの MBA の学生がこう来てでそこに向かってあのどうやると世の中もっと簡単良いお仕事ができるのよすかみたいなことを考えていくことは、えー、と極めて面白いですとあと、あのー、個人的に興味があって応援したいこと例えば STEM 教育はそうだしあとオープンソースハードウェアはそうだし えー、とそんなにめちゃめちゃ詳しいわけでもないけどシビックテックとかもそうだしそこに対して布教活動としてたくさん原稿書いたりとかはしてますとあれは原稿書くの面白いし書いたら原稿料はもらえるしそれであのー、なんか自分が好きなものが流行ってくれるとすごく嬉しいですい、ねはい、やってますとででも一番多分たくさん時間使ってるのはその一番下にあるコミュニティでえっ、ー、とー たぶん事業になってることが一番何ていうかコンペティターも多いしやることはある程度こう決まっててで、極端な話僕いなくなっても回ると思うんですよ事業は。うん、で研究になるともう少しあの僕いなくなってから代わりの人が抗議するってなかなか難しいぐらいにはなるんだけどでも言うてもあの本当に何だろう生まれたばっかりのことって研究対象とかになってないことが多くて。でだから 活動としては起きてるんだけど、うん、お金になってないみたいなことを僕はコミュニティ活動っていうふうに呼んでて、でそれはそれでたくさんやってますと。で、そのコミュニティ活動を、えー、と皆さんもやりましょうみたいなことを、えー、と企業の2代目とかに向かってよく喋ってますと、うんうん。そこはなんかちょっと関さんと似てる感じがするんですよ。はいはいはい、そうですね。うん、で、まあ、スイッチサイエンスの事業紹介はちょっと置いといて、事業開発もまあちょっと置いといてよくて、ここですね。でビジネススクール要は えー、と早稲田大学の中に、早稲田大学の多分、工学部とか、えー、と経済学部とかと同じ多分、枠組みの1個でビジネススクールっていうのがあって、卒業すると MBA、マスターですと、マスターが取れますと。で、ほとんどは夜学で、夜7時スタートで、で通ってくるのはみんな、あのー、社会人が大体、まあうん、と純正学生って 僕, あ、えっと、その僕の講義では見たことなくてで、100何万、結構高いらしいんですよ、高い学費を払って、で夜7時から10時までの講義を。 月曜から金曜までやってるのでそこに出れる人が来てますとで名刺交換すると大体は上場企業のあの経営企画部とかにいる人でそのその人自身は別に困ってないんですよねただ、うん、そので会社全体としてもえっ、ー、と優秀な社員をそこに出せるぐらい下手すると会社が引き出してるぐらいなので、はいはいはい、ゆとりあるところが来てますとただみんなしてあの今やってることと違うことをやりたい ない日やった方がいいやっったがと思っててでもいきなりなんか会社辞めてり込まれ行ってメンチャーやりますとか背ブ島行って英語習いますみたいな人に比べると、はい、もう少しあのなんていうかあのな ん, ていうんだろうもう少し今の延長線上にちゃんと未来を作ろうとしてるみたいなでも変革はしたいみたいな感じの人がてでそれはあんまりこれまでの人生で付き合ってなかった人たちがいる<笑>でも喋ってみるとめちゃめちゃ頭いいし、うんうんうん、あの僕の大学生時代と違って授業中にてる人とか全然いないし。 うんうんうん、あの参考文献とかも超読んでくるしあの、まあ、なんて言うんだろう、とにかくサ ラ, サラリーマンの中のちゃんとした人がすごいちゃんと来てる<笑>はいはい。で、あと、もう 一, 一グループとして、オーナー企業の2代目、3代目が来てることも結構多くて。うん、で、理系の人もそれなりにはいますと。うん、で、みんなの中の大学で見つけないわけじゃないんだけど、うんえー、MBA は別に、 なんか取った瞬間に儲かるもんでもないから、えー、と大学でいきなり僕の会社どうでしょうみたいなプレゼンはされることは極めて少ないんですけどあの、うん、全体としては大企業で新規企業を試したいけどどうやればいいか困ってるとかあと中小企業でこのままいくと自利品なんだけどどうしようみたいなのが来ててでそれは僕にとってもすごい考える価値がある課題なので、はい、<笑>あの一緒になって考えることがすごく楽しいと。なるほど で, まあそう で, すね、で、なんでビジネススクールにコミットしてるかというと、まあ、そもそも学校の先生のことは好きですと博士号を持ってる人はみんな持ってない人に比べると偉いと思っていますと、うん、<笑>僕は持ってないんだけどでも あ, の、はい、あと僕は学生時代全然勉強してなかったんだけどでもちゃんとして勉強したことは良かったなぁ と,、えー、と思っています と,、うん、あと前の仕事のチームラボがあの工学歴者がすごく多い会社で、うん、そこで見る工学歴者はやっぱり何 か, か頑張るときの根性が違うし。なるほどまあ 子どもがもし僕できたら勉強させるだろうなと思ったりしたしだか昔に比べると勉強が好きになったと、うん、でその中でその新鮮イノベーションの記事とかオープンソースの記事とかをいろいろ書いてる中でそのインフルエンサー同士とかライター同士で話をするとあんまり盛り上がらないんですよあのマウントの取り合いとかになってくるんですよ、はいはい、どういう記事を書いたかより誰が書いたかの方が実は結構大事になったりとかすることが多くてで学者は結構エンジニアに近くて 俺が知らないことが書いてあるんだけど、これなんでこうなったんですかみたいな話をちゃんと深くできるので、だから気がつくと友達の中にそのエンジニアか学者みたいな人ばっかりが増えてきたみたいなのがあって、じゃあこっちの方向に友達を増やした方が多分楽しいだろうというふうに。はいはい、もう1個はその僕たちがやってる新鮮コミュニティっは、えー、できて2年後ぐらいになって、中国の経済の研究してる学者がたくさんわーって入ってきて、うん、でそれがなってる中国系のコミュニティって多分他に1個もなくて。う で、その研究者の人たちがいろいろ教えてくれてで、逆に僕も彼らに、中国の研究長い人って別にスタートアップとか全然知らないので、あのビットコインとか言ってもわかんないので、うんはい、それはあの中国のこれまでの中に全くなかったもしいので、はい<笑>えーそう、そこはなんかすごくでかい、そうですね、あの、なんか、なんて言うんだろう、なんて言えばいいんだろう、そこなんかすごいでかい穴があるんですよ。うんうんその 中国も、まあ、もうそれでいうと、アメリカ研究20年みたいな人も、多分 g o グーグルのこととかわかんないと思うんですよ。う ん, うん、うん、その、なんかわかんない。ベンジャミン・フランクリンとかそういう話は多分詳しいんだけど、人権でどこから生まれたのとか、マーキン・ルーサー・キングとかそういう話は多分すごい詳しいと思うんだけど、でも、その、別にそれとグーグル、あんまり関係ないじゃないですか。多分ちょちょっとは関係あるんだけど、ガレージから生まれたとか、あと、オープンソースってそもそも西洋のカルチャーの中にあるよねみたいなことはちょ、ちょっとは多分関係あるんだけど、でも、それよりも、はい ちゃんとソースコード読んだことありますかとか、プロジェクト自分で作ったことありますかとかの方が多分大事だったりして、うん、で、中国だともっとさらにそのギャップがすごい大きいというか、えーうん、みんなあの、はい、要は共産党の話とかにすごい詳しいんですよ。くさくにものすごい詳しくて、うん。はいはいはいはい。だから日本で言うと分かんないけど、なんとか総研に新卒で入社して、ずっとなんとか総研にいましたみたいな。はいはいでその人が 急にそのコードフォージャーンみたいなことにあったときに何も解釈できないみたいなことは多分いっぱいあるんじゃないかと。<笑>で、ただそのせ<笑>中の人たちがなんかオープンソースとか新鮮 の, そのスタートアップ経済とかは面白いんじゃないかということで入ってきてくれてお互い学び合えたことはすごくよかったのでこれをもっと続けていきたいなというふうに思ってます。で、ビジネススクールでやってる課題は、うん、僕自身は えー、と多分体が元気で動く間はずっと何らかの外国の面白そうなわイわいしたきにいるとは思うんだけどでも言うてもあの日本人だしあと日本のメーカー全体にかかってくるのでその大企業の話だから一言事ですよって思えるかっていうとあんまそうでもないなと。なんだかんだ言いながら日本に今稼いでるお金のほとんどはそういう大きい会社や元気な中小企業が稼いでいて、はいうん、例えば僕ス水域サイエンスは大好きだけどあのなんだろう 日本全体の GDP だと、あの、000何とかパーセントとかになると思えるので、<笑>そうだから、大きい会社がちゃんと元気になって、アリババみたいになってくれた方が嬉しいので、あのそういうお役には立ちたいなというふうに思っている。うん、で、その中で、っ、えー、と面白そうな人を見つけたら、ビジネススクールの活動をちょっと紹介して、なんか面白いことできませんかねみたいな話をしている中で、たまたま、ほんの2週間前ぐらいにファブカもともとファブカフェの河合さんとお話をして、 うん、で河合さんが今やってるローンディールっていう、そのついさっき、はいあのね、関さんのフェイスブック見たら、ああ、関さんもメンターやってるんだろうみたいなことにな、はい、いて<笑>え、じゃあ、なんであれのメンターやってるんですかまで含めて、最近、うん、その辺の話を聞きたくなったんで、今日セッティングし た, たんですおーなるほど、はい。というところですかね。 前前ですね、はいはい、ありがとうございます、えー、すごいあのビジネススクール の, あのこう問題意識とかそういう活動自体知らなかったので、はい、コミュニティの人っていうふうに思ってたのですごい面白いなと思いましたビジネススクールなんか本当にひょうたんから駒みたいな感じで、うん、その何だろう事業としては全然おいしくないんですけど、うん 僕、その時間使って他のことやった方が多分個人的なインカムは大きいと思うんですけど、でも、はいはい、あの例えば一人で原稿書いたり講演したりとかと比べると、そんな極端にそこでもらえるお金がむちゃくちゃ少ないわけでもないし、うんうんうんうん、あと他の仕事にもつながるし、だからなんか誰か人雇おうと思ってるとそんなことに時間使えないんだけど、僕自身がこれから先面白く探していく、あのなんか暮らしていく意味では、あのいろんな意味であのもっと太くしていきたいつながりではあります。なるほどねうん はすごい、なんかやっぱ、あの、いろんな軸足を持ってることって、すごいこう、あの、うん、本当にこう、セレンディピティを生みやすいというかですね、うん、なんか、あの、意外な組み合わせが生みやすいから、あの、すごいこう、ワクワクするはずだな、と思いました。で、えっと、まあ、あ今日の、あの、テーマというか、そのビジネススクールの受講者の、その、えー、なんかこう、困ってないけど将来のために実家投資していて、で、 あのすごいこうポテンシャルもあるし優秀だしみたいなところなんだけど、うん、なんかこう方向性としてなんかすごいこうちょっと違和感があるみたいな話なんですねていうか多分新規事業のやり方みたいなのって、うん、実は日本の大きい会社の中にはほとんど共有されてなくて。うんはいはい、というのは、うん、と多分90年代ぐらいから多分今に至るまで、うん、そのメジャーな、うん。 優秀ですっていう考え方が、えー、と選択と集中だと思うんですよ、うん。予測して選択して集中するみたいなのが多分その大企業の書きパターンとしてがっつり入ってて、うん、でそれは株主も取締役会も多分その中に入ってて、うんうん、でそうするとその合理的にちゃんと意思決定しようと思うとあの合理的にものすごい高値掴みするんですよね。はいはい、はい。そのなんか一個成功してからやろうみたいな。 でだから大きくなってから提携とかをしようとか、うんうんうんうん、あとあの極力外注しようとするし、うんうんうんうん、それはあの外注した方が正義なわけなので外注するようにするし、うんうん、で企画にものすごいお金はかけるんだけどあのし修正には全然お金かけないみたいな。う, ん う, んうんうん、そなんか、えー、と先にとりあえず何かなんだろうキーム作るのに2年ぐらいかかってで予算取るのに1年かかってだからなんか決まってから4年後にした。 スタートして、1年目の予算が5億円で、年3年目から急に少なくなるみたいな形で予算を組んで、まあうまくいくわけないじゃないですか<笑>。何やるにしても<笑>、はい、何やるにしてもうまくいくわけないじゃないですか<笑>、はい。<笑>うくくすか<笑>そうですね、うん<笑>そう。まあ本当は ア, アジリテ ィ, リティの部分はかなり問題になりますね。うん、ま, まだなんかあれです、えーと、社内アクセラレーターやりましょうとか言ってる会社の方が全然。 まともで、はいはい、そのなんか社内アクセラレーター事業みたいなのに何年間でいくら使いますみたいなのを先に決めるとか、つまりなんか具体的にやることは決まってないんだけど、先にお金だけつくみたいな予算の取り方をした方がはい。が、はい、その分のお金は最悪あの捨てても構わないですぐらいの決定で進められた方がはが、いはいはい、金額少なくとも全然その方が、なんていうか、機動的に動けるに決まってるじゃないですか。そう で, す、ねでもそれは 大企業と国プロって多分、まあよ、よく似てるので、なかなかやりづらいと思うんですよね。<笑>あの今、ね、スマートシティとかの議論もまさにそういう感じなんですけど、スーパーシティとかね、ま, あ、まさにでもイノベーションのジレンマで言われてる話ですね。結構昔から言われてるのにですですなぜ変わらないんだみたいな、うん、気になりますね、えー、大学だとなんとかなりそうなのは、うん、その。 えー、と例えば、ニコギ新鮮コミュニティとかは誰にも給料を払ってないし誰からももらってないけどきっちゃい事業は結構生んでるので、うん、その学生さんたちの話をしてるのはちょっ と, とりあえず、えー、と社員を使わない予算を使わない前提で何、あのー、かやってみましょうと、はいはい、それは例えばシビックテックへのコミットでもいいしあの、うん、テッドに参加してみてテッド手伝ってみるでも、まあ、いいし。 なんかお金自分で払ってないんだけど大の大人が100人ぐらい集まるみたいなことが何かあるとそれは事業につながったりとかするんじゃないかとあとはなんか優秀な人が成果物を出してくれるとか、はい、それは別に同人誌作ると何でもいいんだけど、うん、それはだからお金を使わずにプロジェクトを進行するみたいなことをやってみる と,、えー、と何やるにしてもすごく良い訓練になると思いますみたいなことをよく話をしていて。 それは実際あると思いますよ。あの、Code for Japan でもやっぱりあの、ボランティアだから、あの、ごっこ、あの、無責任だと思われたり、品質が低いと思われたりするんですけど、実際 も, もちろん、あの、品質が低くなってしまうこととかはあるんですけど、でも、あの、実際お金じゃない人たち、お金で動いていない人たちを、 こう一つにまとめて、あの方向性決めて、ちゃんとこうガバナンス効かせてやっていくって、相当難易度高いで、うん、あのすごい訓練にはなると思います、あのプロジェクトマネジメントとか。なんとかそっち方面で、うん、そっち方面というか、そういう形で分かんないと、パッケージを作るのがいいのかがどうかわかんないんですけど、えーと、大きい会社の倫理が通るようなことができると、一個面白そうな感じがしますよね。はいはいはいうん これ面白いですね。なんか、あの、あの、あの僕がその、ローンビールを手伝っているのも、まさにその、大きな会社の中の人たちこそが、あの、そういう全く違う文化で揉まれて、あの、すごいこう、なんか、海岸する体験みたいなことがあると、うんうん、すごいこう、戻った後、その会社自体が変わるんじゃないかと思って、うん それでで手伝っているんですけど特に日本はこういう流動性が低いのでそういう無理やりそういうパッケージにしないとあのなかなかあのいきなりこう転職しますというわけにいかないんですごいこう一つの流動性を上げる手段だなと思っ て, やっているんですけど実際やっぱりあのドンディールみたいな形でもあの半年とかですね1年あのスタートアップとかの中に入ってあのいろんな経験するとやっぱりこう 変変わわるる人は相当変わるんですね、うんうんうんうん、で多分、それは座学でスクールに行って学べるとはまた違った、うん、多分ま あ, あ、お互いどっちがいいって話になって、学べるそのものが違うって話だと思うんですけど、うんうんうん、両方そ座学も知ってるし、ちゃんとこう実践するみたいな、そういう組み合わせができると相当良さそうな感じがしますね。めちゃめちゃいいですよね。うん、めちゃめちゃいいですよね。え実際ど、どういうことを あのスクールでは教えてるんですあ、えー、っと2つあって1つは、えー、っと1コマ講義を持ってますと、うん、でその1コマ持ってる講義は僕は普段その日本にいないので日本に帰ってくるその2月の間だけに集中講義であの10日間ぐらいで15コマを無理やり詰め込んでやるんですけど、うん、それは深圳、えー、の産業集積とマスイノベーションっていう授業で、うんうん、それは、うん、とゲストとかはいっぱい呼ぶけど基本的には。 えー、と講師が生徒に向かってガーッとしゃべって、で、ディスカッションするみたいな感じの授業です、はいはいはい、これは講義とディスカッション。うん、中身は何か、なんでしょうね、まあえーと。製造業の形がいろいろ違っています。えっ、ー、と、深選って言ってるけど、実際深選の話も多いんですけど、一番は、えーとまあ、平たく言うとデジタルトランスフォーメーションなんだけど、うんその もっと平たく言うと、平たくというか、えー、ともっと本質的に言うと、えー、と製造の形が変わってて、中国だと系列ってないんですよね、ほとんど。うんうん、系列なくて、で、えー、と下請けっていう概念もあんまりなくて、えー、そのどの会社も自社製品作り出すんですよ、無理やり。でその 自社製品をどの会社も自社製品を作り出す中で、自社製品作ってる会社に。カスタム品をお願いすると、カスタム品作ってくれるんですよ。で、その瞬間は確かに下請けになってるんだけど、でも別に。その上か下かではなくて。は, はいはいはい。あなるほどね。うん、えー、面白いですね、それは。で、それは、はい、えっ、ー、と、トヨタが持ってるみたいな、すり合わせがすごいいっぱい。 重なっコ、えードでな製品を作るには全く向いてないんですけどそこには全く向いてない深くは技術が深くは一生にならないんですけどいいところで言うと、あのー、腰がどの会社も極端に軽いので、うんあのー、コンピューター作るにはすごく向いてて、はいはい、コンピューターっていうのはコンピューターサイエンス的な意味でのコンピューター作るにはすごい向いててでそれで言うと今そのだからシリコンオーディオもコンピューター監視カメラもコンピューター マイクもコンピューター、スマホもコンピューター、うん、思いつくもの、大体全部コンピューターじゃないですか、うんうん。思いつくもの全部、大体コンピューター、真ん中に CPU があって、IO があって、うん、で、その、なんだろう、だからコンピューター作ろうと思った瞬間、コンピューターとか IoT って言ったほうがいいのかな、IoT 作ろうと思った瞬間に、中国、むちゃくちゃ強いんですよね。 で IoT、なんで IoT とそうじゃない世界って違うのみたいなことは、一コマぐらいちゃんと喋らないといけない領域だし、は<笑>はい、はいその例えばうんと、クラウド側が上にあって、そこに手と足がつくとロボットでとか、クラウドに目がつく と,、うんえー、とセンサーで、それは IoT でとか、そういうような話をずらずらずらずらずらずらやったりとか、はいはいはい、あと、シンセンって例えば、なんか、なんだろうな、ちょっと1個、1枚か2枚ぐらい、またスライド出しますね。はいはい これちょっとこれ、ね、台湾のイベントで話し て, やってたから、えっ、ー、と、一部英語になってるけど、えっ、ー、と、うん、図がすごいわかりやすいのでいいかなと思うんだけど、これそうか。えっ、ー、と、ドン。で、共有。えっ、ー、と、例えば、同じ会社が、えっ、ー、と、翻訳機とスマートフォン両方出してて、で、翻訳機の、えっ、ー、と、側を開けて基盤見てみると、 多分これはガラケーみたいな、下に点キーがつくような、だから電話の基板そのまま仕立て直して翻訳機にして売ってるんだろうな、みたいな構図が見えて、それがその左側のこのスライド で, で、右側のやつで、同じような会社が作ってる PCB で赤みを開けてみると、要は同じプロセッサーと同じ無線モデムと、同じあの P マイクと同じメモリーでこうできてるので、つまり、 あのこういうものを作らせた瞬間に中国、めちゃくちゃ強いんですよ。で、日本だと、こういうことを、はい、あの1個について3年ずつかけて作るから、ははい、はい、はいい そ, その出来上がったもの同士を比べると、日本製の方が多分いろいろいいんだけど、でもそのいろいろいいかどうかと、うん、来月出せますかみたいなの差がっていうと、来月出せる方が1000倍よくて、翻訳機とか多分10年経ったら誰も使ってない気がするんですよ。翻訳機も、あまあ、使ってるかもしれないけど、この方には多分なってなくて。 そうねうん、そうで彼らはそういうコモディティ化されてる機材をいい感じで使い回していろんな製品を秒で出すみたいなことがすすごいい上手いんですよ、はいはいはいはい、例えばこれはペッパーもどきみたいなのを出してる会社なんですけどこのペッパーもどきロボットは足はそのまんまホバーボードでできてて、うん、あのバランスよく。 で頭のいろんな方向から声かけると声かけると向いてくれるとかやってるんですけどそれは頭にそのままスマートスピーカー入ってるんですよ、はい、だから学生ロボコンみたいにホバーボートとタブレットとスマートスピーカーを組み合わせるとまあなんとなくロボットになるよねみたいな形でこう作ってあってなるほどだからそういうハードウェアでマッシュアップみたいなことやってるんですよはいはいはいはいはい このロボットいいけどうちのクライアントは全員インドネシアなんで見た目がインドネシアっぽくしたいみたいな相談をするとカスタムも作ってくれるしなんなら右側の方にこうパンフレットを置いてますけど中の PCB だけ売ってくれるんですよなるほどだからヘビーカスタマイズをしようと思うと中の PCB だけ買う方が良くて、うんうんうんうん、みたいな意味でハードウェアがほぼオープンソースみたいな形になって、はいはい、でレポリトリ GitHub じゃないんだけど、まあ、でもレポリほとんどレポで会社が1個のレポジトリーみたいな形になってて<笑>ほ、ほとんどの機材にはアクセスできて、で、リップミックスバーンして新製品が出てくるみたいな。<笑><笑>なるほど、面白い。これはこれですごく面白いポイントで、これが、はいえー、とだから学位ないのに先生がやれている要因ではあります、ね。はいはいはいはい 今みたいなことがちゃんと研究している日本人誰もいないというか、われわれぐらいしかいないので、はい<笑>あの、ここが先生っていうことをやってるバリューではありますそういうことなんですね。ね実際その、まあ、こういうような講義をビジネススクールで教えると、うん、は生徒はどういう反応、さっき言ったようなこう大企業の優秀な人たちみたいなのはど、うん、どういうふうになるんですか。あやっぱりそのそのうですね、うんと 多分モチベーションとして2種類あると思っていて1個は自分の知らない変わったことを学びたいみたいな部分でそこに対してはすごくリターンが高いですよね。うんちょっと面白かったのは今 TikTokJapan で働いてる、はいえー、と中国人の日本に留学してる学生さんが聞きに来てて、うん、その子はインスタ360で広報やってたので。 うん、まさににんのスタートアップにいたんですよずっとでなんで俺そいつに向かって授業しなきゃいけないのかがすごい不思議だったんですけど鳥<笑><笑>類研究者に人がきあの鳥が来たみたいな<笑><笑>研究対象がいた<笑> そ, う そ, うだだ そ, のその人は、えー、っと結局他の会社のこととか見に行かないから、はいはいはい、あとその人は広報の人なんで中身の分解とかしたことないから。はい うん、そういう話とか財務のこういう話を広報の話もそうだし結局何個作って何個売れるみたいな話だったりとか財務の話とか、うん、あとこれ話しながら別の授業ではずっとローレンス・レシュクと IP の話とかをしたりとかもするのでその組み合わせて、うん、あオープン逆に日本の会社ってそんなにオープンじゃないんですかみたいな話を聞いてそれはなんでそういう理由があるんですかみたいな部分でそういう意味でのなんか研究としての面白さのフィードバックはたくさんあります。ははい、はいはい、はいで実務にどうう生かすかすの部分で言うと、うん ファーストアンドクイックが結局鍵なんですねっていう話になってファーストクイックかつえっとまあ大事ですよねだから無駄にかもしれないことをいかに高速にやるかみたいなことなんじゃないかと思うんですけど無駄かもしれないことをいかにもこういかに高速にやるかの話だと思うんだけどそこはどうしましょうねとして課題として一個ありますとじゃあその 分かったけど、じゃあ日本においてどうしようみたいな感じで、そこは結構宙に浮いている。うんうん、そ, そこはやっぱり最初の冒頭のなんか課題意識にもやっぱつながってくる、ね、そうですね。社内アクセラレーションとかはやっぱりやった方がいいんですみたいなふうに落ちることは結構あるんですよ。うんうん、あの授業全体で教えてる実務に役立つテーマとしては、えーと、やんないと分かんないことと予測できることの2種類があって、どっちも大事ですっていう話で。 そのアクセラレーターがなんで半期10チームとか先にチーム数を先に決めるかっていうと一発一球やる気自信がどこの会社もないからであとそれ狙うとむしろ大ヒットを絶対外すってことをみんな知ってるからではいはいはいどこの会社でもで大体ホームランになるときってその5人いたうちの4人は外れると思ってましたみたいなやつが当たるときが大体ホームランなので<笑>確か に, 確かにうんうん そ, うそこみたいなでそれはそれで別にあんまりなんか難しい話でもないというか えー っ, とえー、っと、漫画雑誌の経営とか、そんな感じですよね。あなるほど、うん、その出版社とかはそうで、その何がワンピースになるかの予想は全然できないんだけど、だから、あと一応、うまい下手みたいなのはあるから、一流のセレクション何種類かのセレクションはするんだけど、でも、セレクションが 100% 当たるわけでもないから、水準は超えたと思った30人は全員デビューさせて。 うん、でお客さんの反応を見て頑張りましょうみたいなことをやらざるを得ないわけじゃないですか。うんねうん、それといわゆる Y コンビニだとかやってることでまあそっくりなのであの結構その、社内アクセラレーションやってるところも多いんですけどそのやっぱこう、とにかくたくさん出してそのクイックでフィードバックもらって改善していくみたいなところに関してはなかなか難しい。 苦労しているところが多いんじゃないかなという印象があります。それはやっぱ内政できないしとか、いうこともあったかもしれないし、うん、あの、なかなかこう、予算に関してもこう、あんまり大きくなかったりとか、ういうこともあったりとか、なんか、あの、なんだかんだでいちいちお伺い立てなきゃいけなかったりとか、いろいろあるんじゃないかなと思すけど。そなんかうまくいってるケースとかってあるんですかね。 それこそリコーさんいい感じですよね。リコーさん、リコー今社内アクセラレーションやってるじゃないですか。はい、そうですね。確かにいろんなあいい製品出し、うん、あれちょっとそのえっ、ー、と僕と少し縁があって、その、うん、ニコビ新鮮観察会って僕昔まあ今でも年に一回ぐらいやってるんですけど、あれの第一回にリコーで井上さんっていう人が来てくれたんですよ。 でその人が上司を連れてきてて、はい、で井上さんと上司の間で、ずっ と,、えー、と井上さんは利口の中にメーカースペースを作りだったんですよ。で、そのーメーカースペースの定義って何かっていうと、要は、えっと、試作作る倫理書がなしで工作機械が使えるスペースを作りたい。はいお 何もなんか誰にも断らずに物が作れる場所っていうのが、理工の中に実は一個もなくて、それまで。うんうんうん、だから、えーと、自由に物が作れるスペースっていうのを社内に作ろうみたいなことを、井ノシさんはずっと言ってて、井ノシさんはも、えー、ともと工業デザイナーだった人で、で転職して理工入って、デザイナーじゃなくて、えー、と経営企画みたいな方に入ったんだけど、でも、なんであれ、えー、と要は、先に手続きへ経ずに物が、先に物が作れる場所というのをとにかく作りたかったであると。 でえー、と最初のシンセンツアーで一緒にいろんな会社回る中であのシンセンの会社は確かに、あのー、スタートアップ訪ねるとゴロゴロハードウェアが出てくると、うん、で、うん、ゴロゴロ出てくる中でこれは結局やってみたらやめたっていうものもゴロゴロ出てくるし、はいはいはい、パワーポイントの前にものが出てくる会社が実は結構たくさんあるとでそれで、えー、と一緒に見た上司と一緒に見ててああこれだやっぱ大事だわと。 よく考えたら昔の技巧もそうだったわけだし臨機 の, の前に物が作れないとダメですよねということで作るームっていうそのルームは通ってでなるほど、うん、でもそれが6年前なのでそれ6年前で、うん、でその後も多分ずっとつそのなんかなんであれえっ、ー、と ラピッドプロトタイプが先にできるような場所をなんとかしましょうみたいな部分は年々ちょっとずつ大きくなってきてはいるんだと思いますど、あのー。ラピッドプロトタイピングデザイン思考みたいな、はいはい、なんか世の中的にはそっちにきてるじゃないですかそうです、ねだ。誰に聞いても多分ラピットプロトタイピング大事っていうし誰に聞いてもデザイン思考大事っていうし誰に聞いてもリーンスタートアップ大事って言うんだけどでもじゃあ実際本物見たことある人ほとんどいないから。うんうん ララビビッットトがどんどんんでなくなくくっていくし、はいしは、ね、僕もあの、Google、元グーグルのトム・チーさんのラビットプロトタイプのワークショップを受けたことあるんですけど30分でもう本当にテストまでするみたいな<笑>すごいスピード感の違いすごかったですね。うん、でなんか運ないとプロトタイプじゃないじゃないですか、うんまあ、うるせめて使ってもらわないとプロトタイプじゃないんだけどだからそこまではなんか3回使ったら壊れるでもいいから無理やり売ったほうがいいんだけど。<笑><笑> なるほどメーカーフェアとかで。<笑>確かにね、うんそうあの。リーンスタートアップって一応本としては売れてるけど、うん、中身ちゃんと分かってる人はあんまりない気がしてて、うん、あれそのミニマムビーアブルプロダクトとかいろいろ出てくるけどあれそのなんか日本だとトヨタも使ってるリーンスタートアップみたいなキャッチコピーになっちゃったせいであのとにかく選択集中をちゃんとやりましょうみたいな感じの本になってるじゃないですか、はい、中身全然違うんだけど。はい <笑>中身はそれこそ、だから Code for Japan みたいなことが書いてあるんだけど、とにかくリリースをたくさんやりましょうみたいな、あのなんかなんだっけ、ガラントバザールとほとんど変わらないことが、あの本には書いてあるんだけど、はいあの、読まれ方としては、そっちの読まれ方を多分してなくて、<笑><笑>そう だ, かかだから そ, その辺はは、多分その広い意味で言うと、多分通じることしか言ってない気がすするんですけどね、まあ、確かにそうですね、なんか分かった気になるというか。うん うん、あのそうですよねってなりますよね、説明すると。うん、だからいや本当に売るところまでいけてるところって、ほとんどないんでしょうね、うんうん、なんか、ま あ, あ の, のにもよりますよねその、医療とかは簡単に売れないから、うん、ただその、メーカーフェアとかでちょこっと売るみたいなのは、それなりに良いことで、うん、だから、うん、社内メーカーフェアとか増えてるじゃないですか、社内メーカーフェアとか、あ,、はい、社内メあとなんかメーカーフェアに会社のものづくりサークルで出すとか。 その意味では何か手応えみたいなことは結構感じていて年々世の中は良くなってるなぁとは思ってるんですよ。ただそれがなんか十分なスピーク速度で良くなってるかどうかは全然分かんないしあのもっと早くできるかっていうと早くなる気がしててその中の一つとしてやっぱだからロンディールみたいにちゃんとパッケージになるのすごい偉いですよね。 やろうとしていることは、その授業でやっていることとほとんど変わらないような気がするんですよあの、最終的なゴールは。うん、だけど、何しろ、ちゃんと何しろ授業になってるし、しかも。そうですね、あのうん、ノン・リールは本当に、まあ、かなりあのうまいところにポジション取ったなという感じがしますね。うん、なんかその、別のところで関さんが書いておられた、その神戸市のところに人がインターンに行ったりとかしてるじゃないですか。 ああいうのもすごくよくて、あれも、うん、あの、なんか大企業宛てにパッケージで 売, れ売ったりとかできるといいですよね。だから誰かどういうふうにお金をもらうか分かんないけど、あの、大企業向けにやってるんですよ。あの、地域フィールドラボっていうんですけど、あいいですね。あの、はいはい、自治体に3か月ぐらい、数一で働きませんかっ て, って、うん、いいですね。で、あの、かなり面白いことになっています。あの、まあ、それをきっかけで、あの、LINE さんと、LINE さんが、この神戸市 の, その、うん あの災害があったときに、報告するシステムを作って、神戸市 の, あの危機管理課と一緒に作ったりとかあといいです、ねあの、IoT のスタートアップで、ももさんっていうところが、自分たちのシステムを使って、会津若松の除雪 の, あの吹き溜まりとかをこう、どれぐらい積もったかをセンサーで把握して、いちいち人が 見, 見回りに行くのに、やらなくてよくするシステムとかですね。 あの、うんうんうん、いろんなあのまさにこうプロトタイピング三ヶ月で実際にこうあの何かやってみるっていで、うん、ただちょっとコロナがあってですね、今期は、ねうんうんうん、やれてないんですけど、ねうんうん。それってえっ、ー、とお金はどこからどこに流れてるんですか？それはですね、あの実態は無料です。その代わり現場をちゃんと提供して、うん、あの担当者は対応してください。でデータとかあったら出してくださいっていうのをやっていて、うんうん、企業が コードフォージャパンにマッチング料を支払っています、今。あとは、まあ、ぐらいなんで、まあ、出張ベースで、あのうん、時々作るって、ます、ね、ああ、でも、良いですね、良いですね、うん。自治体は別にそこでお金入ってくるか、来ないかはあんまり大事ではないし、うん、大企業の人もちゃんと会社の仕事になったら、むちゃくちゃバリュー出してくれるので。そうなんですよ。やっぱね、あのすごいこう 自, 治体の自治体の名刺を持って、 実際の現場の仕事をするみたいにのっ て, 言ってあの、普通の人ってやっぱ経験できないじゃないですか。うんうん、まあ、なかなかね、その、まあ、転職するしたらできるんですけど、なかなかそこまでこういう要請が高くないんで、うん、でも実際行くといろんなことを学べるんですよね。うん、の現場にも行ります。そういう意味であの結構行った人はね、なんか、海岸に来るて言って、ね、いい経験できました。 っていうのとあとね、第二の故郷みたいになります、その場所が。いいですね、めちゃめちゃいいですね。こ、はい、ん, んな感じです。モアザンハッカソンみたいな感じですよね。はい、ああ、本当ですね。やっぱハッカソンって、やっぱりよく継続性があった言われるじゃないですか。うん、<笑>でもやっぱ3か月ぐらいかけてなんかやると、結構あの大きく、えー、なんだろうなって、やっぱそれなりの成果が、うん、出るなと思ってます。うんそれは ひょっとするとだけど、えーっとうん、僕の方で新鮮で受け入れ先探すとかできるかもしれないです。おお、それ面白い、うん。やってみたい。うん、英語できてだから、はい、中国だともう辛いと思うんですよ。なしだと思うんですよ、うん。だから基本英語でっていう前提だと思うんだけど、うんね、で、えー、っと、まあ、中国語がしゃべれたらベスト。それはもうベスト <笑>中国語がしゃべれたら多分受け入れ先は多分普通に一瞬で見つかる気がする。あのいるんですよ、中国でも、その新鮮市本体じゃなくて、新鮮市の中にある区、でも区って言っても人口200万とかいるから、日本でいう市みたいなところなんですけど、はい、そこに例えばイノベーション局とかあって、うん、そこに日本であの大学まで出ましたみたいな中国人いたりするんですよ。はい、で、ずっ と,、えー、とイノベーション局で留学生の世話をしていますと。留学生っていうのは、うん つまり外、中国から外に出た人が帰ってくる手伝いをしてますみたいな。は い, はい、はい。で営業先はだから、日本にいる中国人留学生とかに、シン来て起業するといいことあるよみたいな、スポートとかいっぱいやるよみたいな。で、そこは、えっ、ー、と、よく会うし、仲良しなんですけど、なんか多分その、うん、日本の自治体と一緒に何かできるよとかになると、彼らもその、自治体の中でのプレゼンス上がるから、絶対に乗ってくれると思うんですよね。うん、<笑>面白いですね。面白い。あとは、 そのなんかガチ企業だと多分ほっとかれると思うんですけど、うん、新セの中にあるデザイン m p o とか、要は、なんだろ う, うんと、日本でいうところのなんか、グッドデザイン賞を出してますみたいな、うんうんうん、要は深セン市っていうでかいのがあって、そこの外国団体みたいな感じで、はい、なんか新セデザインインダストリーなんちゃらオーガナイゼーションみたいなのがあるとして、はい、そことかも、なんとなくそういう活動を好きそうじゃないですか。 うん、そう日本からデザインやってる人たちが入ってくれて、イベントのなんかオーガナイズを手伝ってくれますとか、なんかそうい う, そ, う そ, そことかは知り合いがそれなりにいるから、えーと、どうなるか分かんない、ガタガタになったかもしれないんですけど、えー、と<笑><笑><笑>いやなんかこう、いいですね、なんか、うん、あのちょっとこうあの最初、最初の数人は結構、気骨がある人じゃないとあの、あれかもしれないですけど、なんかすごくいい経験できそうです。<笑> 僕も今みたいな仕事をするきっかけ、チームラボじゃなくて、こういうことをやるきっかけになったのは、2015年に1か月僕ずっとシーロースタジオに勤務してたんですよね。ごめん、ね、何えっ、ー、と、ヒーロースタジオっていう、シーロースタジオのメーカーフェア新鮮運営チームに、はい、えっ、ー、と、チームラボのから1か月休暇をもらって、ずっとそこに出勤して、ひ、はい、たすらメーカーフェアの運営をやってたんですよね。へ、はい、その中国、深圳のメーカーフェアの運営。なるほど、うん。むちゃくちゃ面白くて。 やっぱなんかあのすごいお勉強モードでいってもやっぱ相手にされないですねやっぱ何かしら一緒にやると か, なんかプロジェクトベースで関わっていくのオンラインの人間関係を作れないし信頼もされないのでそういうい短くてもいいからやっぱ何かを一緒にやるっていうのはすごい大事ですねそう。特にイベントなんて まあ、頭1ヶ月前までそんなにちゃんと仕事なかった。まあ、中国だとそれぐらいの速度感なので、1ヶ月って要はぜ<笑>全部なんですよね<笑>、えー。へぇー。この時ってむちゃくちゃ、だから2015年って中国全体がメーカーバブルに沸いてた時で、むちゃくちゃ予算のでかいメーカーイベントで、うん、あの、うん、なんだろう。日本からも多分、明和電機とか、えっ、ー、と、うん、スケルトニクスとか、えー、と10キーぐらい呼んだんですよ。うん、はい。で、呼ぶ時のコメの交渉とか、 そ う, そういうふうなこといやはあの僕がずっと全部サポートで入ってて、何しろグループに日本語喋れるの僕しかいないし、あと中国の人も、その社長は東京メーカーフェア2回ぐらい来てるから、あの誰を呼べてるか分かるんだけど、はい、現場のスタッフは全員見たことないわけですよ。うん、で見たことない中で税関からメールとか来るんですよ。なんか、がん、なんか、なん か, <笑>なんか、明和電機っていうところががんっていうのを輸入しようとしてるんだけど、 あのあこのガンは武器じゃないのと言われて、いや、これは、えっと、バウガンって言って、犬の形をしていて、後ろをくるくる回すと、<笑>バウバウバウって吠えるんだよみたいな。なかあの面白い<笑>とかあの、このなんかあの、レーザージャイアントロボットって書いてる、これはスケルトニクスっていうのは具体的にどういうものなのみたいなこと言われて、なんか、あのあのまあ、もっと言うと、これは竹馬みたいなものでみたいな。<笑>はい<笑> 一生懸命説明してたってい。一生懸命英語で説明して、<笑>それをその向こうの中国人が英語から、はい、中国の税関英語が決められないからはいはい、はい。<笑>ハードだな。<笑>とか、ヒゲキさんの 3D パラダリウムとかだから元気で設置とかしなきゃいけないから、はいはいはい外に、外に設置するんだけど、だから、えー、と場所とかもとりあえずだから写真撮ってヒゲキさんにメールで送るみたいな。とか、繰、はい、していて、<笑>で、めちゃめちゃハードだったけど、むちゃくちゃ楽しかったんですよ。それ楽しそう。むちゃくちゃ楽しい。うん だって最終的には秋パーティーっていうその僕が僕らでやってるあのトマトくんとか DA ワールドバで呼ぶパーティーそのテンセントの前にあるお客さん3000人入るライブハウスでやることになってでそのすごいでかいパーティーが開けたんですよ。でこれは時は別に僕自身の手元には1円も入ってないんだけど金曜日も1円も入ってないんだけどああのまあ私個人としては得るものがすごく多く。 その時一緒に働いていたことは今も仲良しだしお<笑>で、うん。だからなんか外国で非常にでかい顔してるんですよ。そうい、ん、うん、<笑>経験やっぱ大きいよね。なんかやっぱその最初のビジネススクールの話につなげていくと、うん、なんかやっぱその座学だけじゃなくプロジェクトベースで学べるとかもう強制的に全然違う環境でボストンみたいな、うんうんうん、そういった経験 うん、がなんか提供できるんだと、より効果的に学んだことがこうちゃんとこう身になるというか、なんかそういうことはできるんですね。そういう意味でさっきから何回もこう言っているように、パッケージ化をどうやってしていくかみたいなところが、うん、あのポイントになってすねそうですね、なんか日本に向けた広報をやりたい会社とか、あと、普通にハッカソンとかはそれなりに中国でも盛んなので、うんうん、僕もたまに運営の手伝いやったりとかしてるし。 今でも結構、その中国側のメーカーイベントの運営の手伝いで継続的にやって、るんですよ、うんうんうん、ただ、昔に比べると今は全然予算出ないから、どっちかっていうと、彼らがたまたま日本来た時に日本でユーザー会やるとか、うんうんうん、なんかあれですね、今思ったのは、はいあの、それこそローンディールの原田さんで話をして、はい、ちょっと海外に人送っていませんかみたいな、それ今、今、僕、極めて暇なので、全然やります。はい でそこでいろいろ高橋さんがあの、いわゆるあのロンデールっていろんなメンターがいるんですよ。河、まあ、合さんとかもやってますけど、まあ、そういうことでこう新鮮あの派遣みたいなの で, で, であの、ね、メンターしてもらってっていうのは、すごいこう価値が高そうだし、パッケージの一つですよね。やりますうん ジャパンパいか な,、うん、なんかあれですけどね、その、だから視察とかで深セ来るなら全然ポ、あのなんかセ ッ,、はい、セッティングしますけどね、多分日本の危機体の人たちとしゃべりたい深センの聞きたいそれなりにそうだし、はい、その中でも、だから日本の大学出てて、日本のことちょっと分かってる人みたいなところまで決めきって、だったら普通にできるような気がする。いい あの僕、今、神戸市で手伝ってますけど、神戸市あのグローバルスタートアップエコシステムっていうので、まあ、国のように選ばれたんですね、あの神戸市っていうか、そのあの透明たのあのですけど、今まではこう500スタートアップとか、そういう、うんうんまあ、いわゆる欧米系 の, あのアクセラレーションと組んでやってたんですけど、あのやっぱアジアに向けて、グローバルネットワークを作っていくっていうのは、すごい大事だと思います。 そういう意味では、工芸士の人たちとか工芸してる、ねね、行政じゃなくて、スタートアップっていう話でいうと、うん、普通に製造手伝いとかは紹介できるところあるので、あるというか、基本的には、うんえー、と藤岡さんのところしかないと僕は思ってるんだけど、うん、なんでそうかっていう話もちゃんとした方がいいので、そういうのとかは全然やります。 そのちなみに今でもコロナで大変じゃないですか、行 け, けない、行 け, けたりする、あと2年ぐらい待たないと無理。<笑>あと2年か、うん、だいぶ長いな、うん。だって僕がまだ帰れてないんだもん、うん今、中国行けるのは、うん、とだからなんだろう、三菱新鮮とかのだいぶ偉い人。あー<笑>うん まだ多分だだからだいぶ偉い人と、あと、その嫁さんが向こうにいるとか、そういうところは今、もう行けるようになって、で長い行列が組んであって、僕は一応、その向こうに協力先会社があって、そこがビザ申請はしてくれてるんだけど、でも、当然それは三菱新鮮の偉い人に比べたら全然後回して僕が行けるのは多分10月ぐらいじゃないかなと思います。 逆もまだちょっと先ですね。なんかオンラインでなんかやるみたいなこと、ね。できます、できます、うん。あと、僕個人に限定すると、だから中国帰るまでは暇なんですよ。はい、<笑>なるほど。うん、はい、まあ。ポイントないし。はい。現行はいっぱい書いてるけど、まあ、でも、別に現行なんかどこでもかけるっちゃ、ところもかけるし、<笑>あと別に。僕、2018年19年って年、年に100 100回飛行機乗ってたんですよ。おおおお<笑> 100回飛行機乗りながら原稿書いたりなんだりはしてたんだけど、だからそこで言うと、仕事の別にその時に比べると、ちょっと増えたけど、ちょっとぐらい増えてないから、うん、から飛行機100回乗った分は、まるごと暇は空いてるわけですよね。<笑>そう確かにそうですよね、うん。原稿書くのにはぴったりですね。だから今は、そうですね、だから本読んで原稿書いて、本読んで原稿書いて、あとはそのオンラインのミーティング顔出したりとかぐらいなので、うんであのーまあ、もちろん取引先でのやり取りとかメールで続いてるんですけど、 でも、はいそのまあ、今この瞬間は、どうですね、だから中国帰るまではまあ言うても、めめちゃめちゃゃ時間ありますなるほどね、じゃあ、今、高須さん、何かお願いしたいことがある人は、今がチャンスですねそうですね、今、めちゃめちゃやりたいこと、増えますあのなんかでき、うん、やりたいことをっていうか、今、めちゃめちゃだから、ネタに増えてますね今回あの、コロナの対応のシビックテックの関連も結構、記事を書いていただいて、なんか、うん あのやっぱ今までと違うそうに結構響いた感じが我々われわれとしても大変ありがたかったなと思っ<笑>あれ、僕もなんか目がから鱗が落ちたというか、うん、あのなんだろう、要はその基本的には僕の書いた原稿、ほとんどあの10年前でも書いてますみたいなお内容が多かったと思うんですよ、コートフォー・チャパン以外に関しては、そのオープンってなんでオープンにするのとか、はいはいはい、あのそうなんだけど、 あれは、えー、となんだかんだ言いながら、うんあのま、もう100回ぐらい言わないといけなさそうな気がするんだなみたいな。日系の人たちには多分その具体例がちょっといく個も出てくるたびに1個捕まえてあとはあの10年前から書いたことでもいいからも う, もう1回言うみたい な, なんかそういうのは多分すごい大事なんだろうなみたいな。す<笑>すごいいそれは思いますその正しい タイミングで正しいことを言う必要があって、そうそうそうそうあんまり早すぎてもやっぱり伝わらないし、うんまあ、遅すぎるとまあそんなの知ってるよみたいになっちゃうんで、そんなん知ってるよまですごいまた時間が来そうな気がしますよね。<笑>まあ知ってるとできるとはまた違うんですけどね。 まあ1個は中国帰変えれなくなったからええ書くことが減ったっていうのもあるしあと書いてみたらメディアでの受けがよくてで僕自身昔から持ち込んでは没になってあんまり書かせてもらえなかったテーマだったので、うんうんうん、ね、うん、発そ層面白いとか別になんかなんだろう最初にあったら多分もう13年前とかすると思うんですけどその頃からしょっちゅう行ってたじゃないですか、うん、うですスペースアップス面白かったとかあの<笑>であの頃もたまに そのなんか、マーとかやってバズったりとかしてたけどあ<笑>あでもあ面白かったな<笑><笑>そうたまたまそこにも話題が戻ってきたのでそれは今も続けててであれはあれでえと 引, ききっ引き続きやってますとはいでそれペッアップスはすごいですよね、まあ、なんだ0ってずっと本国に続けてますし、うん、日本のコミュニティができつつあるんですうんうんうん、うん でね、日本もなんかテルーズとかいろいろデータ基盤作り始めて、いよいよ商業利用だと思ってきて、結構これからが面白い感じですよねだから企業がホストする発火層みたいなのをもっと増えても、はいまあ、なんかそれちょっとなんか3、4年前ぐらいにバブルあったんですよね、うんあの。私その頃だから外国にいたからあまりよく分かってなかったんだけど、なんか ち, ょちょっと前にバブルがあったみたいな話は聞いた気がするんだけど、はいえー、とあとアクセラレーションと発火層の区別がついてないみたいな。 市場が多分結構残<笑>まだ残ってるんじゃないかと思うんだけどあれはバブルははじけたものの引き続きの、うん、なんか伸ばした方がいいと思うんですよね。うんなんか一過性のブームで終わらせてしまうのはもったいないですね。うん、その最近はそういうこと ば, ば, ばっかりではないけどそうですね、あのー、そうですだから深鮮に関係しないことの割合が増えた感じがしますね。はいその物理的にいけないから。 そうですよ、ねうん、早く行けるようになるといいですねそうなんですよ。だって僕6月の、7月の終わりぐらいに、うんえーと、最終的に10個もらわなければいけないハンコのうちの2個目ぐらいのハンコをもらうためにアポイントを取ったんですけど、はい、ハンコを押すだけで1か月かかるんですよ。うわー。何<笑>ですかそう、そう。えっ、ー、とね。 最終的には、えーとねだからうん、この人は、えー、と日本で 刑, 犯刑事犯罪やったことありませんよみたいなはん、えー、というのを日本の警察から発行してもらってそれを日本の外務省に犯行をもらってその後、うん、日本にある中国の大使館に犯行をもらって初めて新選会に申請できるんですよまさにスタンプラリーすごいな全フェーズで、うん、そのまあやっぱり えらい人が優先ですよね。<笑>はい、<笑>だから、ラインが平等じゃないんですよ。なるほどね。<笑>これが、新選手の中に入った瞬間に今日早いんですよ。新選手の行政ってすごいデジタル化されてて。ーかえー、コロナでコロナでデジタル化の加速がもう2個ぐらいついて。やっぱ意外と、その行政区によってね、自治がすごいらしいそうですね。あ、そう、それで言うとですけどね。うんあのね えっ、ー、と、金になるないかどうかわかんないけど、中国の行政はどれぐらいデリタがされてるのか、うん、ワークショップみたいなのがあったら、すごい出たいし、喋りたいこともいっぱいあります。ああ、それやってみたい。うん、あんまりね、わかんないんで、うん。こっち側に何人か研究者はいます。おお、これはちょっと政府とか、の人たちの勉強会したいですね。うんうんうん、あの、なんだろう、例のあの、えっ、ー、と、ちょっと前にすごい売れた。 幸福な監視社会中国っていう本を書いた、はいはいはいはい、梶谷海さんと高口涼太康さんは二人とも友達で、高口さんは何しろ、うん、一緒にプロタイプして書いてるので、おで あ, れあの二人は二人とも僕らのコミュニティで、まさに あ, れあの本みたいな、僕はあの本には全然コミットしてないんだけど、あの本みたいなのが、はい、まさになんかあのギークミーツ社会学者みたいな。うんうん。あ、いいですね、そういうの。で、えー、とあの本に書いてあった内容を。 えー、とかいつまんでいうとその、なんで中国の人が監視社会大好きかっていうと、監視社会の反対側にあるのが、あのエコフィーなんですよねあその。デジタル化されてない窓口イコール、平民があの申請すると1か月待ちみたいな、はい<笑>はいはいはい、誰かに手を回してもらうと明日降りるみたいな。はいはい それが、えっと、ウェブ申請になって、オートであの何かのアルゴリズムに従ってハンコが押されるという状態になると、はい、一瞬で起きるので、またはあのエラーがちゃんとエラーコードで来るので、はいはいはいあの、よく分かんないけど接待しないといけないみたいな、なんかそういうのがなくなるので。<笑>なるほど、うん、そっか、まあ。ある意味こう透明性 がが上がっっててる感じにななですねそうなんですよなんか、うん、もちろ ん, なんか中国でトップ100ぐらい偉い人だとそういうの全部突破すると思うんですけど、はいはい、前までって多分なんか村でだから1000人住んでる村でその1000人の住んでる村のトップ100みたいな人はスルーみたいなことが多分いっぱいあったはずで<笑>あ面白いうん、うんうん、そうで中国今でもそういうのが全然あのなんだろう問題ないところではたくさんあるので。うんうんうん あの今でも そ, のまあまあでそれがえっと習近平になってからや っ, とやっとというか経済成長が一段落し始めたころからえっと政治家のアピールがそういうのをなくしましょうに変わってちょっとずつあのそうなくり本間ああかいなみたいな話はいっぱいあるんですけど一応、その相対としては減ってて相対としててては減っててというのはもうなんかそれまでは経済成長が何より大事なので。 あのもっと言うと、多分んね、賄賂を積極的に渡す方うが経済は成長するんですよ、多分なるほど、バーバリアンな国の間では、<笑>多分<笑>なるほど、うん、すごいもむちゃくちゃな暴言を言うと、多分そのうん、えっ、ー、と上位伊藤みたいな人が好きにお金を集められる状態の方が、多分経済は伸びるはずで、そこにモラルとか突っ込んではいけないはずで、はい、IVS とか、分ぶん、やんちゃのままでいた方が多分いいはずで、はいうん、<笑>あのまあね、ちょっと IVS もなんかあの、最近話題になってましたけどね。<笑> うん、そのなんかなるほどセラノスみたいな会社がぼこぼこ出てくるみたいな国の方が、はいえっと、経済と経済ナミズ議会はあると思うんですけど、<笑>おそらくは、おそらくは。はい、ただ、まあ、そ, れってその分、まあ、インクルージョンみたいなのが失われてしまったりとか、あとやっぱ限界が来るはずで、まあねね、そうでアメリカであれ、中国であれ、無限の成長ってないから、どこかのタイミングで、うん、もうちょいそっちじゃない方向行ったほうがいいかみたいなのは来ると思うんですよ。うん で日本はそれでいうと昔に比べると全然賄賂が通じない国になった、うんだし昔って100年前とかに比べると昔は100年前はむしろ江戸時代とか賄賂ばっかりだったみたいなのは文献探すといくらでも出てくるんですけど、うんあのー、あと鶴子さんが今電通とかもどんどんクリーンにしようとしてるじゃないですか。 でうんうんうん、役所なんかは逆にやりすぎちゃってむしろ あ, のあれで業務が止まるみたいな方向にや、ね、りがちだったりはす。でもあれやんなきゃいけなかった時代はあったと思うんですよ。うんうん、ないと談合まみれになるみたいな。うんうん、で中国もさすがになんかその20年前みたいな信じ成長なん成長毎年とりあえず 15% ずつ何でも上がりますみたいな<笑><笑>というのは通じなかったと思われるの、うんうん、でそうなると次はボトムアップとフェアネスと。 そうみたいなことで行政のデジタル化をやりましょうと、エコヒーきを多少しなくても経済成長する方向にシフトしましょうみたいなのがベーシックにあってみたいな話の前提の中からで行政デジタル化の話をしないと、うん、いやー面白い。なんかちょっとあれですね、Code for Japan Summit であのそういう話 し, しませんかあいいですね。えー、っとね。 ほ、え、か、ー、に誰もスピーカーいなかったら僕やるんですけど、できれば高口さんにしゃべってもらうのが一番いい気がします。ほうほ、ん、うほ、ん、う。それで全然紹介はします。はい、ぜひぜひ。ちょっとあの、うんえー、10日が締め切りなんですよ、セ、うん、ッション公募のあじゃあそしたら、パネルディスカッションみたいなことにして、僕が、えー、とチーフにして、で、うん、申請するようにします。そうですね、一旦それでいいと思います。ちなみに日付がですね、うんはい、10月の17日。 日から18の2日間ありますまず空いているかどうかっいう と,、えー と, ちょえー、と僕自身は、えーとうん、順調だったら中国に帰ってるはずでおお、うん、でもでだ逆に言うとだから僕がケアにならない方がいいと思うのでオ ン, オンラインでも出るつもりではいますし、はいはいえーとはい、ちょっと相談しますで10日まで に, とにかく サ, ぜひぜひサブミットするようにしますぜひぜひ、うん、あのー すごい楽しみです。あの、ぜひ誰か紹介いただいても、はい、紹介これセッション、うん、セッションチェアみたいな感じで、うん、あの、登録だけしていただいて、あとでちょっと中身は変わっても見てください。週、はい、明け、あさってぐらいに、あの、えーと、OK or not は返事できるようにします。おお。うん。ね、中国の、ねまあ、デジタルトランスフォーメーションですか。 そ, うですね、その話題になると、僕が全部喋っちゃうとちょっとはしょりすぎになると思うんですよね。だからガキの人が乗れるか乗れないかで決まる気がします。うん、言うといいうですね。中国のドランステリタルフォーメーションぐらいだと話が雑になるので、そうなると僕でもいけるんですけど、でもこれはお継続的に追っかけたほうがいいテーマだし。うん えーとうん、実際に中国で、えー、とやってる人を紹介しますとかは多分僕の仕事だと思うので、日本語喋れて、はい、なのでちょっと継続的に追っかけていきましょう。いいですね。はいというわけで、大体1時間に入ってしまいました。はいはい、い や, なんかやれそうなことがいっぱい見つかったので、の面 白, 面 白, 面白そうですね。ローンディールは本当に白いなと思いましたし、はいえー、行政の。あの 中身の話を漁船、うん、の, の担当者呼んで勉強会するのもいいですし、うんそうですね、あと、まあ、向こうに行けるようになったら、ぜひ、やりたい、はい、担当者呼んで勉強会とかなら全然出ます、うん、結構、あの今日は20人以上、今も残ってくださっ、うん、ありがたい。中30人以上見て出てますコメントいただいても、デジタル監視の反対もアナログエコヒーキ注目がおもしい。 あ, とですよね、あの、とにかくとにかくアンアナログエコヒーキをしないと<笑>。<笑><笑>はいというわけで、今日のところは以上に、はいにありがとうございます、はい。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。はい、失礼します。